それでは今日の線形代数2の授業を始めたいと思います。で前回はあの教科書のセクト 6.8 の軽量ベクトル空間について説明しました。で主にその内積が定義されたベクトル空間というのを扱いまして、まあ、そこでまずベクトルの内積を定義しまして軽量ベクトル空間の定義を行いました。それからあとベクトルのノルムを定義してあ と, あと三角等式を示したりしております。<笑> であと後半ではその正規直行規定という概念について述べましてこのベクトル空間の規定からその正規直行規定を構成するグラム・シュミットの直行化法について説明をしました。で、えっと、今回の内容んですがまずあの今日はですねその固有値と固有ベクトルという話に入るんですけれどもその前に前回の授業の補足をいくつか行いたいと思います。で えっと、一つはその線形写像の表現行列と規定の変換に関する話もう一つはそのグラム・シュミットの正規直行化の中での補足を行いますでそのうち、えっと、今日は教科書の第7章の固有値と固有ベクトルの話に進みたいと思いますでまず、えっと、前回の補足なんですが、えっと、1点目はその線形写像のです、ね、規定の変換に関する、えー、話で えっと、実は昨日で前回ですね前回のこの規定の変換と線形シャドウの表現行列の関係について最後にこういうスライドをお見せしたと思うんですけれどもあのこれを見た人からで す, ある人からですね質問がありました。で質問の内容はここのですねこのベクトル空間 U の規定ですね U1 から UN っていう規定から U1 ダッシュから UN ダッシュってこのダッシュの付いた規定へあの変換する変換行列のことを P というふうに呼んでいたというのはちょっと思い出してもらいたいんですけれどもでこの、P、行列 P に関するあの質問でしてえと実はこの P というのはもともとダッシュの付いてない規定からダッシュの付いた規定への変換を行う行列を表すというふうに説明したんですけれどもあのこの図の中ではですねこの P の矢印がこのダッシュの付いた規定の 表表現現かからののつなない生きての表現になっているとで矢印が逆じゃないかこれはどういう意味なんだっていう質問がありましたでそこで、えっと、一応今回ですねちょっと時間とって、えっと、僕は こ, ういうこのようにです、ね、矢印を書いた意味を少し補足したいと思います。で、えっと、まずこれあの例題を使っていながら説明したいと思うんですけれどもあの、まあ、最近ここ何回かの授業で使っている例題を使いましょう。 でベクトル空間 U として 3G 以下の一円数多項式全体それから V として 2G 以下 の, ベクトルあのベク一円数多項式全体として、まあ、F をこの U から V への線形写像というふうにします。これは微分ですね、この微分、多項式の微分やるような線形写像とします。で、えー、と今あの着目しているのはそのベクトル空間 U の方ですからこの U の2種類の規定を取ることにしましょう。 で一つ目の規定は、えっ、ー、と、括弧1になりますように、ダッシュのついてない方の規定ですね。えっ、ー、と、u1 を1、u2 を x、u3 を x2 乗、u4 を x3 乗とします。で一方で、えー、とかっ、えー、と、ダッシュのついた規定は、えー、このように定めるんですけれども、u1 ダッシュが1で、u2 ダッシュが1プラス x、u3 ダッシュが1プラス x2 乗、u4 ダッシュが1プラス x3 乗という形にしましょう。まあ、こういう例題を考えます。でそこで、 えー、とまずはその、まあ、これまで説明しましたその規定の変換行列を計算してみます。でこれはあの前回か 前, 前々回ですかね前前回 の, あのレポート課題にも出しましたので、えー、とちょっと思い出してもらいたいんですけれども、えー、と こ, のここでいう P というのはこのダッシュのつかない規定からダッシュのついた規定まの変換行列という位置づけで計算をします。でその P はどういうふうな性質を満たすかというとこの2行目の式にありますように U1 ダッシュ、U2 ダッシュ、U3 ダッシュ、U4 ダッシュっていうのをベクトルを並べた行列がこちらにありますようにそのダッシュのついていない規定を並べた行列に右側から P をかけてくった形でこう変換するとそういう趣旨でこの P というのを定めておりました。で、えー、と具体的にじゃあこの P をどうやって求めるかという と,、えー、とやることはそのダッシュのついた規定をですねダッシュのつかない規定の線形結合で表してみましょうということですね。そうしますと えー、ここのえっと3行目以降にありますようにこの U1 ダッシュ U2 ダッシュ U3 ダッシュ U4 ダッシュというのはまあこういう規定になってますからこのダッシュのつかない規定を使うとまあこういう形の線形結合が得られると。でそれをあのちょうどそ の, えっとこうあの規定を並べたベクトルとですね行列をにこの行列 P をかけてまあダッシュのついた規定に等しくなるような形でこう行列を この関係式をですね行列の形で表しますとでこのようにしてあの規定の変換行列 P が得られるという話をやりました。ここまでいいでしょうか。で, で、えー、とじゃあこれに従ってその P を使ってですねその規定の変換行列を使った、えー、ときに今今度問題にしたいのはそのある えー、とベクトル空間 U の源ですね X っていうのがあったとします。これはあの多項式ですね。今考えているベクトル空間からしますと。この多項式 X っていうのがえと今ですねここにありますようにえと 3x3 乗プラス 2x プラス2という形で与えられているとしましょう。でえとこれをですねあのこれについてその 行 列, 規定の変換行列 P がどのように使えるかっていうのをこれから説明するんですけれどもここではとこの、えー、と多項式 X ですねこれをそのダッシュをついたあの規定を使ってこう 表, す表しています。でダッシュのついた規定を使って表す と,、えー、とこんなふうにですねあのダッシュのついた規定は1とか 1+X とか 1+X3 乗っていう形の。 えー、と規定ですから、これのうま線形結合をうまくとってですね、で、あの左側にあるような左辺にあるような多項式にすればよいということで、えっとこれをですね、ダッのこの多項式 x をあのダッシュをついた規定を使って表すと、あのこういう形の線形結合になるんですね。まずここまでいいですかね。こういう形の線形結合になります。で、えっ、ー、とじゃこれをですね、あの実はダッシュのつかない規定を使って 表すにはどうすればいいかっていうことを見てみましょう。えっ、ー、と今表したようにその多項式、まあ、x っていうベクトルで表したこの多項式がこのダッシュを使った規定とあとその線形結合の係数ですねあの t がついているのはこれ列ベクトルで縦になっているのに注意してください。でそれ の, あの、まあ、掛け算として表されていたんですけれども。 このもともとその規定の変換行列 P というのはですねこのダッシュのついた規定をダッシュのつかない規定で置き換えるというそういう役割を持っていますですのでこの U1 ダッシュ U2 ダッシュ U3 ダッシュ U4 ダッシュって並べたものはですね実はこのダッシュのつかない規定を並べて右側から P をかけたベクトルですねこれと置き換えることができるわけですそうするとこれを実際に計算しますと ここにありますように P にそのこのダッシュのついた規定を使った時の線形結合の係数をかけたものが、えー、と実はあとここにありますようにあこうやって実際に計算するんですねこの三3 2 3 0っていうベクトルに P を左側からかけると出てくるものは2230っていうベクトルなんですけれどもこれは何を意味しているかっていうと実はこの2230っていうのはこの 先ほどのこのベクトル X をですねこのダッシュをつかない規定で表した時のこの線形結合の係数を表すわけなんですね。ですのでえとこのだから P の役割っていうのを実際にはそのダッシュのついた規定でベクトルを表す時に使った係数をですねあのダッシュのつかない規定でこう ベクトルを表した時の線形筆頭の係数にここを移すという役割を持っています。でえっ、ー、とまあここに書きましたの、ね、でそういうことなんですね。で, ですのでその、まあ、規定の変換行列っていうふうに説明したときにはそのえっ、ー、というなんだダッシュの つ, つ, つかない規定をダッシュのついた規定に変換するっていうその、まあ、役割だという説明だったんですけれども。 その実際にその P の使われ方っていうのがその逆の使われ方をするんですね。その、K、ダッシュがついた規定で表したベクトルをダッシュのつかない規定で表したベクトルに直すと。で、そのここでいう規定の変換行列はですね、言い換えてみると、結局そのこのダッシュのついた規定を ダッシュのつかない規定で表すとどうなるかっていうことを計算していたことになるのでそうするとま あ, あのこの成分としてはそのダッシュのついた規定をですね規定に使うその線形結合の係数をダッシュのつかない規定を使って表すということを意味しているわけです。で 前回の授業の僕のスライドのこの P の矢印の板はそういう意図でしてここにありますようにダッシュのついた規定でこういう形でベクトルを表して線形結合の係数を使ってベクトルを表していたものを P をかけることによってダッシュのつかない規定での線形結合の表現に直せるという意図で説明しておりました。 ということで、えーとまあ、特にあの質問された人が少し理解が深まるといいかと思うんですけれども、あのまたあの、えー、とこのあと、ね、またあのレポート課題の時間などもありますので、えー、と分からないことがあったら、随時聞いてほしいと思います。何かここで質問などありますでしょうか。 はい、じゃあ次へ行きまして、えー、と次はグラムチューミットの直行化の説明をした時に、えー、とちょっとあの、うんまあまあ、間違いというかあのちょっと書き方が う, あのまうまくないなという部分がありまして TA の人から指摘がありまして、ね、少し直してみました。 これはグラム・シュミットの直行化法のあのアイディアを説明した時の図なんですけれどもこの E1 っていうベクトルを最初に定めたときにこの V2 ですねこの二個目の規定の V2 からその E1 の成分を引きますというところを説明したスライドなんですがここの式でですね V2 と E1 の内積はこういった形で V2 の長さと E1 の長さに この V と E のナス角のコ cosθ をかけたものに等しくなると言っておりました。で一方でここですねこ の, の E をその E1 の、e、E1 と の, その自分自身の内積で割ったところが長さ1方向 E1 のベクトルって書いたんですけれども、まあ、よく考えてみるとあの こ, れこの E1 と E1 の内積っていうのは E1 の長さの2乗ですからだから こ, これはちょっと正しくないわけですね。 でこの部分をちょっともう一回書き直すとですねこんなふうになりまして、えー、とまずこの部分があの E1 と E1 の相席だったところが、まあ、E1 のノルムの2乗になりますあえっ、ー、とちょっと多分今日皆さんに配った資料も、えー、と一部誤りがあったのでここがあのまず2乗になるので直しておいてくださいでそうします と,、えー、とこれでその あの左側にあるイーワンのノルムをこのここの分母のイーワンのノルムで1個割ることができるんですね。そうしますとこういう表現になります。で結局ここの青いベクトルっていうのはと長さがと v2 の長さのコサインしていた場合でで向きがこのイーワン方向ですね。でここでそのここでこれがあの正しい長さが1で方向イーワンのベクトルとなっております。 ですのでまあ、こういった形でその青い矢印のベクトルを表現できるということですので、まあ、一部訂正がありましたので直しておいてください。ここまで何か質問ありますかはいですか、はい、じゃあまた何か後あったでったらまた何かあったら質問してください。